の皆さんです今回も劇団フルーツバスケットジュニアから目が離せませんなんと今年は6歳も難しい演舞にチャレンジ世界中の子どもたちに笑顔と夢と平和が戻ることを願って札幌から元気エネルギーを増産し 世界に笑顔爆弾を発信していきますそれでは踊っていただきましょう劇団フルーツバスケットジュニアの皆さんですどうぞ皆さん 激乱フルーツバスケットジュニアです。私たちはこの舞台に立つ。